Thank、you えー、天下一天狗道中の中あ天狗下北沢天狗祭りの中日なんと91回目を迎える、えー、この行事でございますが、えー、そもそもはですね昭和の初期より、えー、から始まっておりまして、えー、この下北沢の地を、えー、小田原の、えー、大雄山西条寺様から、えー、修行僧がですね あの北沢の地区を殉職したということから始まってなんと91回ぐらいを数えるようなこの殉職式ですね。えー 今会場に大勢の皆様駆けつけていただきましたことを一度心から感謝申し上げますありがとうございます<笑>登場申し上げますは地元の世田谷区議会議員畠山畠山新一でございます<笑> Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you for coming to the 91st annual Shimokitazawa Tengu Matsuri, which we held a parade starting from 2 p.m. until this final ceremony. First of all, there is a notice sign right here. I want you to check it. We want you to know no pushing, stay calm, and please be careful, people with glasses. There are going to be arms sticking out, so please be careful with your glasses and please be careful with your belongings. And first of all, we're going to be throwing and scattering the beans for you. These beans are Lucky Fortune beans. Normally, in a traditional Japanese Setsubun ceremony, we will be throwing the beans at the demons so that the demons will go away and Lucky Fortune stays in your house, in your heart. But here in Shimokita Zawa, if we stay positive, if we stay good, there will never ever be any good,、uh, bad, or evil. So please keep that in mind. So we will only say, fukua-uchi, which means lucky fortune to everyone. Now I gotta get back to Japanese. Now, no fukua-toko goriakua let's The fukumame start with this. 商売安全、家内安全、無病息災、対岸成就、選挙必勝などなどなど、<笑>こちらのご利益は、こちらにおられます大天狗様が請け合う次第に点。 メガネのかける方は気をつけてくださいメガネがすっ飛ぶことがございます左右からそしてこちらの壇上から福豆を任せていただきますのでみんなで仲良く福豆を任せていただきますよろしくお願いします よねはいありがとうございました十分お楽しみいただけましたでしょうかお手元にお豆は届きましたでしょうかはい皆さんの笑顔がこちらから確認できました素敵な一年になると思いますでは最後に皆さんでええーね、じめの儀をさせていただきたいと思いますそれでは、えー、最後 三本締め一本指目、はい、三本指目で締めたいと思います。それでは、えー、三本指目でご所まのほどお願いいたします。よーっ。よっ。よっ。どうもありがとうございました。